<笑>できない。ぶつけペタンとしてます。はい。はい。そうですね。あそうそっち向いてもらっていいですね。これではちょっとこういう感じで。はい。はい。どうでしょうか。声<笑>が浮いてるとね。これさらさら。いい<笑>何もしないですけど。<笑><笑><笑><笑>いやー、やっぱり力入ってますね。 大丈夫ですちょっと痛いですか痛いけど耐えれる痛いか、はい、ちょっと難しいですね、まあ、まさかの前か<笑>これやりにくい えー、ではではちょっとですね、えー、こ, こっち向き横向きになってもらっていいですかね。<笑>痛いというか気持ち悪いかな。 いやもう、はい、あの関係ないですから<笑>ここまで来ると。わ、はいはい、かりますこれあ。慣れてきました。良かった。見た目に慣れてきました。はい、ちょっとあのみんな気持ちいいって言ってくれるんですけどなんか複雑ですね。<笑><笑><笑>すいません。いえいえ、はいはいこういう感じでまあちょっと的的にもう少しゆすりますか。 <笑>いいですか今の<笑><笑>